よ, よしよし始まりましたということでよいしょよいしょ。 どうでしょうこんばんは。暑っい。部屋暑っい。<笑>よいしょ。こんばんはー。ということで、ごめんなさい、遅れました。はい、ちょっとですね、久々に家でね、全然こういうのやってなかったんで、デカ盛りを作ってみたらですね、だいぶ、えー、手間取りまして。 えー、本日ですね、一応 5kg のカレーということで、もうめちゃでかい。もうルーもさ、乗り切んなくて。こんな感じ、中入ってますよ。で、ちょっとね、えー、っと、あれだ。あの、あれなんですよ。<笑>あれ。えー、っとちょ、ね、今回の生放送、まあ、できればね、皆様にも綺麗に見ていただけたらいいかなーと。 思ってますんで<笑>、あの、ちょっとね、遅延気味になってると思います。多分、皆さんの時間とえ僕の時間がですね、若干異なっているのかな、というところでして、えー、ちょっとね、コメントのすれ違い、行き違いが出てきちゃった場合は、すいません。よいしょ。んで、えー、あ、すいません。スパチャありがとうございます。栗原さん。 で一応ね、本日は、えー、5kg のカレーということで、いや、なんでやるのっていうのを説明しますと、まあまあ、えー、ちょっとね、前回のうどんのもそうでしたけど、まあ全然ね、時間に間に合いませんでしたと、まあ楽しんだのもあるんだけど、えー、基本的にはね、僕のもう、対価が始まっておりまして、ちょっと音とか大丈夫かな多分、音量的には問題ないと思うんだけど、もしなんかあの、音、問題あったら言ってください。 で、ええー、まあ、リハビリっていうのもね、動画で一度、えー、お話ししたことがあったので、えー、まあ、それ兼ねて、えー、自宅で大食いということで、えー、ひとまずは、大食いの中でも、えー、比較的楽な食材であるカレーですね、を5キロ用意しました。あは、ともろじいさん、ありがとうございます。で、この5キロっていうのも、えー、っとね、 まず、白飯が3キロですね。えー、ほぼ、9号9号いかないぐらいか。に、えーえー、ルーが2キロということで。まあ、ルーがね、の比率が多ければ多いほど楽なんですけど、まあ、リハビリということでね、えー、固形が多くないとしょうがないんじゃないかということで、えー、ルーはね、2キロで、まあ、少なめで比較的用意させていただきました。 えー、こんな感じ。あー、ありささん、今回もありがとうございます。えー、こんな感じで本日は進めさせていただこうと思います。えー、どうしよう。本当はね、人が集まっていただいてからゆっくり始めた方がいいとは思うんだけど、おー。まあちょっとね、えー、僕も、 今現役の子、ね、たちなんかよりも全然スピード感もね遅くしか多分もう食えないので、えー、時間がかかることを予測してですね、えー、早々に始めていきたいなと思いますちょっと自宅なんだけど街って汗かくと思うからあっジンジーさんありがとうございますでちょっとですね、えー、上にも書いてあるんですけどきつくなるとマジでコメント見れなくなると思うので えー、もしですね、えー、いろんなコメントといただいても、えー、返せない場合はね、ちょっと、申し訳ないということで、あらかじめご了承いただければと思いますが、まあ、余裕があるうちはね、えー、皆様とお話し少ししながら、えー、食べ進めていこうと思います。えー、はい。じゃあ、そんな感じで早速、始めていってもよろしいでしょうか。はい。いすいません、いただきます。はい。いや、なんか、ちょっと緊張するな。家の、 こっち目線で撮る動画久々だからな。最近、うちのね、あのー、奥さんとも、上の方で、リビングの方でね、一緒に食う動画ぐらいで、こっちで撮る動画いつぶりだろう。わかんねえな。あ、新幹線でお援した親子ですあ。ありがとうございます。この前、ちょっとね、京都に出張があったもので、その際にね、お声が聞いただいた、えー、ご家族の方がいらっしゃって、すいません。 生放送まで来ていただいてちょっといただきますこれご飯が多いからルー節約しないといけないのかうんうんうまいあハコフグさんありがとうございますナブレックベスさんもありがとうございますそうあのちょっと大食いって辛いのはきついので 本当は全く辛味がない方がいいんだけど、やっぱ美味しく食べるには中辛がいいかなと思って、今回中辛買ったんですよ。そしたら、まあまあ、スパイス効いてて辛いわ。<笑>あ、星空チャンネルさんも、スパチャありがとうございます。うーん。ただ本当、3キロの米って、こう見ると、やばいね。<笑>やばいわ。うん。 どうですまあ今7時過ぎということで皆さんお仕事の方もしくはもお仕事終わってね帰ってきて寝るご飯も食べてますよって方もいらっしゃると思いますけど今皆さん何されてますかまあ水曜っていうあの週の中気が重い曜日でございますがうんあ初めてのライブ配信いらっしゃいませありがとうございます 一応ね、キロ数は今日、5キロのカレーですね。用意してあるのが。大食いの人たちはね、5キロ余裕なんだけど、今の僕は5でも結構きついからね。<笑>うん。今日の夜ご飯はお蕎麦。いいですね。さっぱりと。洗い物されてたりとか。もう夜ご飯終わってる方結構多いですね。 ああ、南本さん、ありがとうございます。こちらこそ仙台のね、イベント、いらっしゃっていただいて、ありがとうございます。うん。ちょうどカレー作ってるとこ、カレー仲間がいらっしゃいますね。<笑>なんでだろうね、このカレーってさ、無償に食いたくなるときありません撮影とかでも、 ラーメンにする予定がもう急遽カレー食いたくてカレーの予定入れたりとか結構あるんだけどなんすかねこのカレーの魔力魔<笑>力というか魅力すごいよねうんうんそうだ忘れてたわ今日こういう企画なんでねせっかくだからちょっと BGM 変えようと思ってちょっとこっちに 変えてみましょう。ちょっと BGM 大きかったら言ってください。<笑>まあチャレンジっていう、うん、大食い見 慣, れてる見慣れてる人からしたら、この量はチャレンジってほどではないのかもしれないけど。あ怪物さんとのコラボも見ていただいてありがとうございます。いやもう、だいぶみんな夜の飯食ってるな。シチューもいいなシチュー大好きなんですよ、僕。うん。 マジでこのカレーさ、今日、本当、ギリギリまであの、寸胴で温めながら、炊きたてのお米をさ、熱炊飯器から出したから、めちゃ熱いわ。うん。<笑>怪物さんの沼に入ってる人、同士がいますね。めっちゃ面白いですよね。<笑>うん。 ダイエット、ダイエットもバリバリしております。今もジム通って。この、活動当初は<笑>、ちょっとね、何もしなくても、ある程度その撮影以外で食べないみたいな感じで、体重維持できてたんだけど、もうどん、だんだんとそってきたのか、動かないと体重が維持できないですね。<笑> だからマックスさんも太ったしね年<笑>なんだろうなみんな、うんあゲスノートさんスパチャありがとうございますからげいいな食いたいな揚げ物うんあ今日カレーはね手作りじゃないですあの スーパーでまとめ売りしてる安いやつを買いました<笑>まあ年取ると太るというか普通の方もそうだと思うんですけどまあ筋肉量が落ちたりとかしてねまあ新陳代謝も下がりますんで今まで同じ摂取カロリーとか脂質糖質取ってても前は維持できたけどっていうのは年取るごとにね多分あると思いますよ 僕らはまあ一人で食べるんでねやっぱり来るのが早かったみたいですね普通の人よりもまだ30今年2ですけど3月でうん、うん、デカ盛りおむすびを息子さんと作られるいいですねなんかもうその幸せな光景がこの文章だけでなんか思い浮かぶというかいいうちもちょっとちびが大きくなったらおにぎり一緒に作ったりしたいですね うん、うわ あ, あ今日味変味変ほぼないんですけど、えー、一応カレーといえばということで福神漬とらっきょうセブンイレブンさんで購入してきましたんでちょっとね味変が欲しくなったら、えー、使いますいや<笑>うん 水分は多多くく取れれるのですか多く食べれませんどうしたらいいですかそんな無理をしないでください<笑>適量で美味しいと思うところで皆さんでやめといていただければあっかいうんやっぱねその 昔に比べてもその大食いをする頻度が僕も減ったじゃないですか。量とかも含めて。そうするとね、あの、昔はこうやっぱ飽きずに食べれたし、全然美味しかったんだけど、ずーっと。どうしてもね、そのスイッチがこう入れられなくなってきて、やっぱこう、飽きっていうのがね、ちょっと最近来るようになって、それも含めてね、やっぱね、辛いですね。<笑> やっぱでも基本的にはお店さんをね美味しく紹介したいんでまあそういったのもあって極力ねデカ盛りはとんでもないサイズのデカ盛りはねやらないようにしてたらだんだんとですねえ普通に量も食えなくなりましたあ<笑><笑>っまた鼻から汗がさうわぁすこいね熱っ いやや全然お腹いっぱいはとりあえず今のところないんですけど、道なりも長いな。米まだ半分いってないでしょ、これ。<笑>話しながらとはいえど。おぉ、なるほどね。これ今、今のみんなとか。 まあ、前世紀の僕なんか、これ、毎週、これで3本動画撮ったんだもんな。やばいね。<笑>いや、改めて考えると、まあやばいよ。うん。あっち。お米は9をいかないぐらいです。ちょっと、硬めには耐えたかな。から。ま、あちょっと。 それぐらいいきましたけどまあ威力炊けば8号ぐらいで3キロは全然いくのかなうーんあー熱うこれタブーな質問かもだけどもう全然タブーじゃないですあの僕動画でも話してますけど全然普通ですあのー、ラーメン屋さん行って でも、並盛り一杯しかもちろん食わないし、二郎系なんか行こうもんなら、あのー、小ラーメンの麺半分ですね。基本的に普段から。昔からそれはね。うん。話しながら何分食べる予定何分食べる予定だろうとりあえず、なんかあの、8時からゾウくんもライブやるって言うんで、 まあ皆さんにも、まあ、かできる限りねかぶらないようにとりあえず食べ終わりは8時まで食べ終わればいいかなと思ってますけど普通に食い切っかなこれ<笑>うんうわ あ, あっちっ いそうです、家の炊飯器はもともと前のお家からそうだったんですけど、家でね、撮影するときとかもう結構あって、やっぱそうすると一生ね、よく耐えてたので、午後じゃ足んなくて一生だけになりましたね。どうやったらそんな筋肉つくの僕、あんま筋肉、ジム通ってるけど、ない方 ですけどねそないけどまあまあこう僕らはねあの食べるトレーニングは全然苦じゃないからその脂質糖質でだから脂質糖質っていうか、まあ、適度にね入れつつ筋トレはできるんで肥大化は全然できると思うけどやっぱ普通の方はむずいっすよね の食べるのもトレーニングだもんな。筋トレもトレーニングで、その後帰ってからのトレーニング。食トレ<笑>普通の方が、こう、体でかくするのってめっちゃむずいよね。うん。お米、月に。わかんないですねあの。うちの妻は買ってるからわかんないけど、基本的に、家では僕も、あの、妻も、ほぼほぼ、 米、米っていうか炭水化物があんま食わないのでほんとにうちのちびちゃんが食べる分ぐらいしか毎月買わないですね今日はちょっとこれがあったんでねあの多めに買いましたけどそれ用にあ顎とかの筋肉そうほんとにね大食いしてると顎の筋肉めちゃくちゃ強くなるんですよ顎っていうか こ, このここ <笑>あと、ここね。だから、僕があんまり量を食わなくなってから結構長く経つじゃないですか。そうすると、やっぱ劣化してるのか、本当にたまーにこう、デカ盛りとか、大声バチーンってやると、お腹いっぱいもそうなんだけど、それ以上にあの、もう疲労で噛めなくなったりしますね。本当にあの、日々撮影の中で僕ら普段からこことかをね、筋トレしてたんだなーって、もう、 今、最近になって、やっと気づきましたね<笑>。うん。汗もうガンガンかいてますよ。もう背中びちょびちょ。<笑>本当はめちゃくちゃ暑いんで、冷まして持ってこようかと思ったらさ、もう時間が、押して押して<笑>。だから急遽はもう、炊飯器から直でお米入れて、 寸胴でね温めたカレーをもうそのままぶわってかけてたんでもう熱々すぎてもうめちゃ熱いしかもまたちょっと間違ったことにさこの生放送始まるまで暖房つけてたんですよ部屋余計<笑>熱くてやばいわうんああカレードロドロ派シャバシャバ派 ああ、どうだろう。最近やっぱ家でカレー作ってもらう際も、こう、お米食べないんでね、お酒のあてで食べるんですよ。その分、こう、具材ゴロゴロルー、ドロドロの方が好きではあるんですけど、ああ、どっちかさ、ドロドロ派かな。昔は結構、サラサラっていうか、シャバシャバのカレーも大好きだったんですけどね。やっぱ、つまみに食うんだったらドロドロかな。 うん。スープカレーも美味しいっすよね。うまい。あっち。あっち。あ、暑いと量食べられないって聞いたことありますけど、本当なんですかいい質問ですね。これ、本当です。これ本当。あのね、 まあ、暑すぎると食べられない原因が、二つはあるんですよ。二つあるんですけど、まず一つ目が、まあ、単純に暑いと、えー、その胃もしくは食道が、その暑さで火傷した場合、えー、もちろん内臓は怪我をするんでね、えー、その反射的に、こう出そうと体がするんですよ。危ない、危険だっていう判断で、多分。 出そうとするので、こう、めっちゃ上がってきちゃうの。我慢できないぐらい。もうだから量も全然食べらんないっていう時も、大やけどすると。内臓がね、大やけどすると、全然あるし。あともう一つは、あのー、こんだけ食べ物、熱い食べ物というかね、えー、食べるわけじゃないですか。何十度だろうな。60、70度ぐらいあるのこのカレーとか。 っててなくてももうちょっとあるのかなあると思いますけどそれをね5キロとか食べるとあの内側から内臓からあの熱中症になることが多々あってそうするとね普通にぶっ倒れますね<笑>普通にぶっ倒れるだからテレビのさ大会とかではやけど防止もあるんだけど 本当にそういったので下手したらね死者が出る場合もあるわけですよ。内臓に入れた熱いものだからさ、簡単に 冷, 冷ませないじゃない。外から冷やそうが何しようが。だから下手したら死人が出る場合もあるんで、まあ、そういったことも含めてね、安全を考慮して、事前にこう、いっぱい料理を作ってもらいながら、えー、冷ましたものを提供したりとかしてて。 ただまあ僕らのね、こういう YouTube の撮影なんていうのは基本的にまあ美味しくってことで出来立てをね、いただくので、えー、そこら辺は自分の体と相談しながら水を多めに飲んで冷ましたりとか、まあ、そんな感じで調整しますね。もうこれはもう本当に経験、かな<笑>どれぐらい水飲むっていうのとかは。うん。 いやでもすごいな、この時間に、もうゴリゴリに、ね、平日なんで、まだ7時なんか、4時過ぎなんかね、お仕事されてる方もたくさんいると思いますけど、もう600人以上来てくださってて、ありがとうございます。たまにしかしない生放送、ああ、700人超えちゃった。ありがとうございます。<笑>たまにしかね、しない生放送なんで、いつもしてる方たちはね、もっと多いのもわかるんだけど、こんなもう、 何ヶ月ぶりの大食い生配信にこんな来てくださるなんて、ありがとうございます、もう。<笑>頑張りますわ、今日。頑張る。あ、てかもう、あれんなんか思いのほうが普通にいけそうだな。なんでだ<笑>でもわかんないね、これ。こっから大食いはきつくなるからね。いや最近ね、本当に別に隠す気、さらさらないんで、僕は。 あの正直に言うと、本当にね、3、4キロとかでもね、まあまあ苦しいと思うことが多々あります。ぶっちゃけ。そう。っていうのもなんかね、結構僕、便秘なんですよ、実は。あの、えって思われるかもしれないですけど、結構便秘なんですよ。<笑>マジで便秘だったの。っていうのも、 やっぱ今まではさ、撮影でいっぱい食べた後に、こう、なんかパンパンになるじゃないですか。そうすると、押されて催すみたいなことがずっとだったから、こう、大食いをしないとなかなか出にくかったんですよね。で、最近なんかはね、あの、量とか、あとは撮影本数もね、昔に比べると減ってるので、なんかその分ね、やっぱ、 便秘の期間があったりとかしたので、こうお腹にさ、例えばその食べた食材とかが残ったりするわけ。全部じゃないけど。それこそキロ単位でね。で、腸内に残った中で次の撮影とか行くから、もう、それが痛いし、張っちゃってさ、あのー、それもあってね、マジで食えなくて。 でも最近なんかね、ビタミン C のいいサプリを見つけて、それを飲んでたらね、なんかすごく、快、快調ですね。<笑>なんでだいぶ、楽になったかも。その、量を食べることに関しても。ちょっと、その数ヶ月前に比べたら。うん。すごい。ヒデトンさん、カレーなら最高6キロ今日の僕よりも多いじゃないですか。やばいな、それ。 でもね本当にあのちょっと今下品な話になったからあれだけど僕らも大会とかの時は人によってねその整え方って違うんだけど僕に関してはやっぱ内臓にさちょっとでも食べ物が入ったりとか体とか脂肪にね水が蓄えられちゃうとやっぱその分お腹がね膨らみにくくなると思ってたんで今でもそう思ってるんだけど本当に普通に まあ、絶食じゃないけど、もうほぼほぼご飯取らずに直前は。で、水抜きとかもして、まあその、ボクサーさんとかってほどではないけど、もうそういうようなね、コンディションの整え方をして、内臓を空にするっていう感じ、整えてましたね。人によっては、そのギリギリまで食べて胃を大きくするみたいな人もいるけど、僕はもう全く真逆でしたね。うん。 一番食べやすい食べ物。どうなんでしょう汁の量含めていいってなったら、やっぱ麺類とかの方が食べやすいのかなうん。地元に夢を語りができて友達と行こうと計画しています。注意するべきことはありますかおう。いいっすね。地元に夢方さん。まあ、夢方さんは、 比較的ですよ。あの、いわゆるその、次郎とか、次郎系って言われるお店の中でも、優しい、ですよ、すごく。だから、そんなバリバリ気をつけることはないけど、まあ、とりあえず、量が多い、まあ、あの、次郎系なんでね、普通のラーメンに比べたら多分、倍、波盛りでも、あの、量がありますんで、まあ、そこら辺は自分のお腹と相談しつつ、麺少なめとか、半分って言ったら減らしてもくれますんで、えー、ちょっと、 さすがにラーメン2杯分、下手したら豚とか乗ってそれ以上かと思ったら減らしてもいいかもしれないですね。あとは特になんかコールまあ忙しい時はね、どうしてもちょっと、こう、パッパッパッってコール聞くこともあるだろうけど、そんなにこう、ピリピリしたお飯じゃないので、あんまりこう、肩の2張らずに、肩の2じゃないや肩を張らずにね、えー、楽しんでみてください。うん。 あ、そっか。俺、ルー5回やんじゃん。ちょっとこれ。またですね、ちょっと見にくいと思うんですけど。こぼれない、大丈夫これ。ルーね。<笑>これを全部食べきって、えー、5キロですね。約5キロなので。あっち。皿爆チお、皿爆チやばい、ばばいやば、熱っつ。 <笑>ちょっと待って待って待ってごめんねアホほど熱いわこれよしオッケーっ、ま、てことはまだ3キロぐらいしか食べてないから、まあ、お腹に余裕は、まあ、そりゃ余裕かそりゃ余裕だわ<笑>いやそれにしても あ、で、ちょっと今日はさ、これ、あの、器がでかすぎるので、あの、逆側が汚れないようにみたいな食べ方がちょっとできないかもしれない。なんで、あの、こっち側がね、ルーに伸縮されて、汚れたら、ごめんなさい。<笑>ほんとごめんなさい。僕も個人的にはあんま好きじゃないんだけど、その食べ方。もったいないよね、こう、ぐちゃぐちゃに混ぜてさ、全体にルーがこびりついて残っちゃってるの。もったいないからさ、あんま好きじゃないんだけど。 ちょっとできれば、ね、あの、綺麗には食べますけど。<笑>うちの妻は別に普通ですよ。普通。普通に食べます。家族でもだから大食いの人は全然いないですよ。<笑>まあ、兄貴が若い時に、まあ、もともとずっとね、今もそうだけど職人さんなんで、 20代の頃とかは、まあ、唐揚げ1キロ2キロとか、なんか一人で兄ちゃんも食ってましたけど、まあ、と突出して、こう、めちゃくちゃ大食いの家族はいない。僕だけかな。あ、こまめさん、ありがとうございます。こまめさん違うか。びっくりした。桐生ってラーメン屋さんの方かと思ったけど、多分違うか。 まあいいや、とりあえず。<笑>うん。あら、そうだ、そろそろ味変ですよ、味変。らっきょうも添えましょう。そうでした。そうでした。じゃあ今回、福神漬けとらっきょう買ってますんで、あ、ごめん、ちょっとうるさかったね。今お皿当たっちゃった。えー、ひとまずらっきょういきますか。汁がすげえ。 う, うん、うーん、置くところがねえね、なごみ。なんかどっかつくのやだな、これ。もうすぐ捨てたいんだけど。まあ、しょうがねえか。<笑>はい、いやちょっとごめんね。ちょっと白だし、絶対白飛びもするし、角度的に見えないと思うんですけど、らっきょうでございますね。ねえよ。 とまず楽皆さんどうですかあの家カレーでさカレー食べるときってそれを用意するのがめんどくさいんであの福神漬けとからっきょう用意しないんですけど僕大好きなんですよ実は本当は毎回添えてほしいぐらい好きで皆さんご家庭でこうカレー食うときってやっぱ福神漬けとからっきょうご用意されますかどうなんだろう うーん、うまっあ、まあ、ラッキョうが苦手な方もいらっしゃいますよね。僕の苦手なのはもう、完全に生パセリでございますね。<笑>あ、今、チャマーさんって方が、あの、50代になってからやっとラッキョう食べれるようになったっていう方もいらっしゃいますけど、なんかこの、付け合わせ、子供の頃よりも、ありがたみを確かに感じてるかもしれない。 あ食うに決まってんだろうとか、<笑>ブラック大好きですとか、<笑>仲間がいっぱいいるわ。ありがたい。これ、うまいっすよね。あ、しば漬けも合うかも。確かに。これ絶対用意する方も結構いらっしゃるんだな。でも今はさ、昔に比べても、あの、どこのコンビニでも、こうやって、個包装で売ってるから、確かに買いやすくなって、仕事帰りとかでも、まあ、ちょろっとね、寄って買えるから、 むしろ今の方が昔よりも、っきょうとか福神漬け用意するよって方が多いのかもしれないね。うん。イザらっきょうあの、僕はね、この前大阪で、えー、行ったお店さんで、あの、っきょうがスライスで出していただいてて、 それもいただいたんだけど、確かにね、あの、そのまんまのラッキョウももちろん美味しいんですけど、こう、刻んだりスライスにすると、なんか食感がまた変わって、美味しいなぁって思いましたね。あ、カレーナットうまいねー。<笑>父親と母親が、え福神漬けか、ラッキョハカで喧嘩してた<笑>。確かにね、家庭によって違うだろうから。うん。 やばいな、らっきょう愛好家めっちゃいるな、コメント欄に。<笑>気づいたら、カレー一杯で福神漬け一袋なくなってるとか<笑>。あ、刻み生姜僕試したことないですね。美味しいんですかね、生姜って。どうなんだろう合うのかな試したことない。ちょっと今度、やってみます。うん。 あと、話して何気なく食ったら普通に腹いっぱいになってきました。たぶん、パッと見残りで。お、あれ十0時、マシマシさんじゃないですか<笑>お疲れ様です。ちょっと、中山二郎さん行きましょう。<笑>うん。 いやーちょっと、う、えー、<笑>でも本当、今のさ、大食いの人たちすごいよ。ライブでもさ、6キロぐらいとか食ってんじゃないですか。でもやっぱちゃんとさ、終盤ぐらいまでこうコメント披露してるけど、あの、お腹いっぱいだもん。<笑>今 そんな余裕ギリまだあるけどこのあとそんな余裕ねえな<笑>うんカレーに醤油とかもいいうまそうかもちょっとね水多めに入れてねしょっぱくなっちゃうと思うからちょっと薄めのカレーにお醤油入れたりとかしたらまあだしいじゃないけどそのおそば屋さんのカレーっぽくなるのかもね あ、すずむさん、ありがとうございます。たくあんええ、あ、ほんと確かに、ラッキョとか福神漬けに比べると、その甘すぎない感じが合うかもしんないですね。あ、いいなぁ。今、我が家もね、このたくあんとか、あと、カス漬けみたいな、ちょっと甘めのね、大根の漬物、ハマってまして、よく買うんですけど、ちょっと今度やってみます。 で、あともう、花火さん、台湾まぜそばって結構辛い。あー、台湾まぜそばは、ま、あやっぱちょっとピリ辛な部分はあるんですけど、ど、どこだっけちょっと待ってね。確かねー、あ、その、あれ、無った。うんとねー、ちょっとこれは答えてあげたいけど、 ちょっと今、携帯とパソコンと全部開いちゃってるからな。ちょっと調べるのは、ここか。えーと、花火。<笑>何やってんのって話よね。うん、ひき肉抜きとか、辛くないひき肉とかなかったかな。花火。ちなみにですね、この、メイア花火さんのオーナーさんね、いた。新山さんって方がいらっしゃるんですけど、マジで僕にそっくりです。あの、 ローソンとか、いろんな、コンビニでね、あれ、えー、カップ麺とか、いろいろメニュー出たときに、コメント欄に、ついにラスカルさん、えー、その<笑>、カップ麺まで発売したんですかみたいな。はすがですみたいな、嬉しいですみたいなコメント来たんだけど、あの、冗談じゃなくてね、来たんだけど、それ俺じゃないな、と思った<笑>。それ、 花火のオーナーの新山さんだなって思ったけど。うーん。これさ、僕実は恥ずかしながらこうさ、使わないんですよ。これノートパソコン。使うときは全部あの、マウスと一緒に使ってるんで、あの、これどうやって下送ったらいいのかわかんねえんだよな。 赤星マシマシさんあじゃあ赤星マシマシさんじゃないですマシマシさんは<笑>やっぱ家の近くに店主さんの看板があってあれラスカルって思ったやっぱ思いますよねあの僕もコンビニであ俺だって思いますもん<笑>どうなんだちょっと今あのねコメントくださった方のために辛くないのもあるのか調べたいんだけどこのマスク マウスなしでパソコンをうまく扱えないんだよなぁ。ヨシヒト。こういうとこ武器、おじさんだから。ヨ人無理なんだ。ちょっと待ってね。今調べるからね。<笑>えーっと。この仕事しててパソコン苦手ってやばいよね。<笑>やばいよね。デスクトップしか使えないっていう。あ、あったあったメニュー写真。 んとあえっとごめんなさいあのコメントいただいた方のお名前がちょっと今失念しちゃったんですけど朗報でございますあの辛くない台湾まぜそばもございましたぜひそちらもご賞味くださいはい<笑>はいごめんねちょっといっぱい今コメントもらったと思うんだけど集中しすぎてて 全然読み切れてなかったね<笑>いいなカレー納豆仲間いっぱいいますねうまいっすよねカレーに納豆そうこの前のその、えー、と飲めるカレーハウスインディさんか大阪のね そこの動画で撮影した際に、これめっちゃ好きなんですよ、みたいな紹介したんですけど、あのコメントでも結構、あの、好きです、みたいな人は結構多くて、正直あの、あれを紹介した時に、ま、あテレビで見ましたから知ってる方も多いのかもしれないけど、ぶっちゃけ話ね、えって反応されるかと思ったんですよ。 でもかなり肯定的な人が多くてね、この納豆カレー派としては嬉しいと思ったね<笑>。<笑>うんうん。ハンクさんか。もうぜひお試しください。なんか調べたらおいし、食べたくなってきたな。ちょっと僕もまた改めて。 最近、多くの人だと取りに行ってる人が少ないんで、僕もちょっともう一回改めてあの、名古屋の本店で花火さん取りに行こう。あと、いろいろとね、僕もその、オーナーさんにね、お世話になってるんで。絶対次名古屋行った時には飲みましょうって約束して、まだ名古屋行けてないっていうね。うん。 あの、新山さんのね、ご関係者がいらっしゃいましたあの、そうやって言ってましたって伝えてください<笑>。<笑>うん。うん、大食いした後ね、当分ご飯食べたくないなーって僕はなります。もともと、 ああ、まさぼうさん、お疲れ様です。<笑>お疲れ様です。あのー、何の話だっけ、今。んあ、ご飯か。もともとね、あの、やっぱ、いっぱい食べると、全然こう、食べたい欲っていうのがすごくなくなるタイプだったんですよ。その満腹以外に、そのお腹が解消したとしても気持ち的にも、 なんかすごく食べたいっていう気持ちが薄れがちだったので、まあそういったのも含めてね、あの撮影の際に、あの、全力でご飯楽しめるように、撮影外では食べなかったってのがあるんだけど、まあ、結構どうなんだろう人によってはやっぱそれでも全然食べれるよって方もいらっしゃると思うんだけど、大食いの人でもね。僕はちょっと無理だったなてか今気づいたわ。あのー、 <笑>あのさ、コメント表示でかくしすぎて、俺の顔見えてなくねめっちゃ戦ぶりじゃん。おほーっと。これぐらいよね<笑>。大きくてもこれぐらいだったわ。でかすぎました。うん。<笑> 絶対できれればこはい神奈川県にある梵天ンンカレー美味しそうー激辛 YouTuber さんも来てるとこなんだ、まあ、僕は別にだからその激辛が好きっていうかうま辛が好きなんですげえ辛いのが好きなわけじゃないんですよね 全然なんか、か中本さんの北極10倍とか、個人的にはうまか辛なんですけど、あくまでさ、こう、普通の唐辛子だから、辛さの限度が、どんだけ入れても、あるんですよね。本体の唐辛子よりは辛くならないんで。でもやっぱもう、あの、キャロライナーとか、ああいうの入ってくるとさ、もう、再現がないじゃない。 もう辛くしようと思えばい く, くらいでも辛くなるからさやっぱもうあと基本的にタバスコっぽい匂いちょっと酸味があるに辛みっていうのもそんなに好きじゃないんでそう激辛系はね実はそんなに得意じゃないしっていうところかなあくまでうま辛 ココイツさんの10辛もどうだいや結構辛いと思うけど全然美味しいって感じるからギリギリって感じかな個人的には黄金七味黄金一味かめっちゃ辛いからなああたやさんありがとうございます ちなみに今はですね、通風を発症してからはビールではなく、金宮を飲むようにしておりまして。<笑>あの、金宮ラにさせていただきます。ありがとうございます。そうですよ、あの皆さん忘れてるかもしれないけど、こんだけ撮影でも食べてるけど、あのー、僕通風ですからね。<笑>ごめん、喋りすぎたあの、ちょ、このまんまだと目標にしてた、 あのー、8時までの完食が間に合わないんでちょっとこれね残りこんだけですけどものの5分10分喋らずに食いますうんやばい全然別に苦しくはないけどちょっと大食いファイターっぽくこうやろうかなマックスさんぽこう<笑>あれ待ってよ 胃の容量、すげえ縮んだと思ってたのになんか普通に 5kg 全然食えんな。なんでだこれ。これなんで撮影だと食えねえんだどうなってんねん。<笑>おい、おい、タイミング今じゃねえだろこれ食えるタイミング。 食えねえねのに今食えんだろ<笑>うんいや確かにこうやって皆さんに応援していただきながら食べると。 頑張れるのかもね。て頑張れるかのか前に苦しくねえんだよな、そもそも。<笑>苦しいところから頑張れるなら分かるんですけど、撮影だとこの5キロ食ったら苦しいんだけどな。なんで<笑>まあいいや。 うん。あー、ハコフグさん、ありがとうございます。ちょっと待って、時間かけて食いすぎて、あの、米がめちゃくちゃ固まってる。 ちょっと固まってるんじゃないめちゃくちゃ固まってる。ガビガビだし。ああ、パンチャんさんお疲れ様です。前回初めて撮影ってっから、2回目全然いけてないですよね。ちょっとあの、自販機の件が、新しい事業がね、ちょっと今忙しすぎて、出張とかが増えまくって。 なかなかいけてないですけどちょっとあの落ち着いたら行きますラーメンショップ石川亭の店長さんですうんあのマックさんが一番よく行くラーメン屋さんですね<笑>うん こんな8時によく食ったわうんうーこんだけ食うとやっぱしょっぱく感じできますねやっぱ最初はちょうどいいんだけどなうん 今日の5キロカレー残りわずかでございますちょっとごめんね今コメント拾わずにあの目標の8時に食い切るようにはガッと食ってますんで終わったらちょっとコメントからですねお話をさせていただきたいと思いますう ん, んスプーン1本ミスだなこれ取れねえな 滑っちっ滑ゃうからさとととやらせててますわガーッと最後は米がになっとるっる<笑><笑>う ん, うーん、うん んうん。あ あ, うわあ鼻水がすげえちょごめん一回音切れてたかな あ, あ音 あ, あ音切れてないね鼻水かみたいけど ええー、と、ちょっと一回マイクミュートにしますね。 ことって、あ、すごい。ゲップが出る。えー、ということで、本日ですね、無事、えー、リハビリ大食いってこと、生放送でね、えー、5キロのカレー、準備させていただきましたけれども、えー、完食させていただきました。まあ、水も、まあ、これ1杯目だからそんなとってないけど、まあ、5 5 3キロぐらいか全部で。まあ、ラッなんかほぼほぼ、まあ、半分ぐらいしか食べてないんで、多分まあ、総重量で売ったら、飲み物合わせて 5.3kg ぐらいかなを、完食させていただきました。はい。ちょっと改めてですね、ごちそうさまでしたということで、だいぶお付き合いいただきまして、ありがとうございました。名前読んでください。生卵さん。はい。 えー、ちょっとね、こう最近はさ、ほありがたいんだけど、デカ盛りハンターさんとか結構呼んでいただくじゃないですか。で、まあ自分のこう、チャンネルでね、もううちのチャンネル自体はやっぱもう、お店をね、紹介するっていう部分が一番の時空になっているので、大食いをするというよりかはね。だからまあ別にーン なくてもというか、時間内にね、短縮できなくて、チャレンジ失敗したとしても、まあ、いいかなとは思ってるんですよ。もちろんね、食い切れる量で基本的に注文するんであれなんですけど、まあ、その後ね、ゆっくり食うにしろ。動画外で、時間かけてね、食うにしろ。まあ別に動画内でチャレンジを失敗してもいいかなとは思ってるんですけど、やっぱね、人ん家でね、あの、お仕事させていただく場合ね、このテレビとか、あとはまあコラボもそうなんだけど、えー、そういった時にね、ちょっと、 食べれないとご迷惑かけちゃうんで。まあ、ここ、数ヶ月ぐらいは、まあ、週に、できたら週一回とか、ね、えー、こういったね、あのー、すげえデカ盛りを食べる生放送が、ちょっとずつできたらいいかなと思っております。<笑>まあ、だいたい1時間ぐらいかな、今回の感じだと。まあ、1時間ちょっと、 とぐらいを目安に、きついやつだったらもっと時間かかるかもしれないけど、マックスさんも2時間半とかやってるしね、かかるかもしれないけど、えー、まあそんな感じですね。えー、今後もちょこちょこと、えー、週に1回、えー、少なくても、まあ月に2回ぐらいは、できたらいいかなと思います。はい。 ということで、ちょっとね、えー、後半の方に関しましてはですね、あの、ちょっと時間もあったので、えー、ガーッと急いだ都合上、えー、コメント等がね、返信しきれなかったかもしれませんが、えー、またですね、ちょっと次回も、うん Twitter とかでは事前に告知するかな、とは思いますので、えー、もしですね、お時間が合う場合は、えー、また、えー、この、リハビリ大食い生配信、お付き合いいただければと思います。 はいそんな感じかなああとは何かあったかなうんあれかこのあとこのあとっていうかもう時間なっちゃってるけど8時からねあのゾウさんパクパク一人でできるもんってあのゾウくんのね えー、確か、サブチャンネルでも生配信が始まってると思いますので、えー、お時間がある方はね、そっち見てみてください。はい。<笑>ってことで、えー、本日の生配信は以上とさせていただきたいと思います。ちょ、だいたいこの7時ぐらい。7時から7時半ぐらいだと思うんだけれども、うちのね、娘ちゃんのお風呂の都合とかもありますので、ちょっと前後するかも。あ今後は。<笑>はい、そんな感じでございます。あー、今からごめんなさい。 結構ね、今から来てくださっている方もいらっしゃるんですけれども。あのー、今回ね、生配信で、えー、ちょっと大食いやらせていただきました。この後もね、アーカイブももちろん残りました、ねあ、アーカイブも残しますので、えー、お時間がある方はですね、えー、ぜひそちらでも見ていただければと思います。はい。あこの間撮れなくて、後悔してます。写真ですかもちろんでございます。あのー、本当にね、 あの気使っていただいて、あの取、ー、らないで、街中とかでもね、あのオフだからみたいな感じとか、あの気使ってくださってね、あのお声がけしなかったって方も結構いらっしゃるんですけれども、まあ、あのー、一応このおっきい地球の中の1人という、まあ、割とレアキャラなので、まあ、みんなレアキャラなんだけど、<笑>人生でねあの、お会いする機会が何回あるかわからないので、皆様とも。 あの、ぜひね、僕に、あの、見かけた際には、全然家族との旅行ちょっとや構いませんので、あの、うちの妻もね、あの、撮ってくれることもう慣れてても、すぐ、カメラ、カメラ、カメラ貸してくださいとか言ってね、あの、全然撮りますので、あの、どんな時でもですね、もしあの、見かけて、あ、あれらスクロちゃんねって思ったら、あの、全然お声掛けいただいて、あの、写真なんかもね、あの、撮っていただけたら、僕の方も、また嬉しいのでね、えー、その際は、お気軽にお声掛けください。ということで、えー、本日の、 えー、生配信、以上とさせていただきたいと思います。はい。じゃ今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、でしょえー、っと、こっちの画面で消せるはずだけど、消し方がわからない。